皆さんこんこにちは、ホジロ写真家タイムラプスクリエイターの成沢宏之です今日私は横浜にあるですねホテルニューグランドというところに来ております今今日はその部屋からお送りしておりまして一泊しました今カメラが設置してありますけどこの近くでですねガンダムファクトリーっていうイベントが開催されていて そこで多分ニュースでも見たことある方いらっしゃるんじゃないかと思うんですけど等身大のガンダムがね動くっていうそういう催しがされていますで現地に行けば間近からガンダムが動くのが見れるんですけどここのですねホテルニューグランドの一室がですねガンダム仕様に改装されていまして いろいろ内装がちょっとガンダムに凝ったものになってたりとか、あとこっから見える風景でですねガンダムが動くところが見えるんですよ、だからそれをタイムラプスで撮りたいなと思って、ですねあの私もガンダムすごい好きなので、い、ま、ち、あ、ガンダムファンとして、ちょっとこの部屋に興味があったのとここから見えるまあ眺望から、ですねそのガンダムを撮影したいなと思って、今日ね、自費で1泊しております。はい で昨日は天気が悪かったんですけど今日は天気がよくって11時とか12時とか、まあ、きっかりの時間帯に一回動いて止まって30分経ったら戻ってくっていうサイクルみたいなんですけどなんかね今ね30分ずれてるんですよね、まあ、これからまだ動く時間帯になるはずなのでさてどうなることやらこっからの景色すごいいいですね スカイツリーも見えるし、まあ、夜は夜景も綺麗でしたし、まあ、山下公園っていうところが近くにあってで港なんで船がねいっぱい行き来して、まあ、それもタイムラプスで撮るのがすごく楽しかったですけどじゃ引き続きガンダムが動くのを待ちたいと思いまーすはいで今はもう1台だけで一台だけでやってますね いろいろ広角気味にとか標準ズームぐらいで撮ってたりしてたんですけど今もいろいろ機材を片たしてこの1台でもう一発勝負っていう感じでやっていますちょっと機材の話をすると今これ XS10 ですね XS10 にこれはあのプロタイマー3っていうインターバルメーターってやつですねこれレディースニーが送るやつなんですけど ビクセンの FL55 っていう望遠鏡にレンズスカートっていう横から光が入るのを防ぐやつですね広角レンズの時はあのよしみカメラさんの忍者レフってやつを使うんですけど望遠レンズの時はどうしてもこうあの窓からこう離れて設置することが多いんで忍者レフだとちょっと足りないですね距離がだからこのレンズスカートってやつを使ってるんですけどただねこれ昨日撮影してて分かったんですけどこいつですねあのの曇るんですねここの に沿ってこの内側が曇るんですよガラスがでそれで朝焼けのホゲリールミスったので次はまあ多分ベストはねこうカーテンかぶせてやるっていうのが多分ベストだと思うんですけど昨日はそれを知らずにですねまあ、これで撮影しちゃって朝方この中が曇っててガラスが問題しでした<笑>普通待ち時間暇だったのでもう1個設置しちゃいました<笑> 山下公園の人人がたくさん行き交う感じそろそろ動くかな 動 い, た動いた動いた動いたやったやったやったやった動いた動いたよかったやった出てできたこれはちょっと遠目すぎてわかんないしゃがんでるしゃがんでるしゃがんでるしゃがんでるこれ今ねえっと300ミリぐらいかなでこのぐらいの画角で撮れる感じですねこっからえっと今ね5分ぐらいかけてこう座って立ち上がるっていうイベントをやって このとこ指をこうね刺すんですよ。で、そっからしばらく経って、ええー、まだ三十分経ったら戻っていくっていうそういうスケジュールみたいですね。 が終了しましたこれがチ ェ, ッチェックアウトなんで急いで機材を形したいと思いますじゃあ、あまた後で、えー、ホテルを出ましてこれから、えー、もう一撮影していこうかなと思いますあのビルとの人を一個高いところから撮りたいなぁ覚悟のあるランダムを間近でご覧ください トレーラーラショップをご利用いいいいいたただけますぜひで、ね、いたいたでかいねでかいめっちゃでかい。 よいし<音声><音声> なぜ涙が出る。いや。なんか人狼き た, た。<笑>なんで だ, <笑>んでだ<笑>ん。いや。はあ。泣いた。 ももなくバはい最後までご視聴いただきましてありがとうございましたえガンダムファクトリーも横浜ホテルニューグランドのガンダム部屋もですね思い切って行ってみてほんと良かったですね あれガンダムファンなら、マジで一度はですね、生で体験してほしいなって思います。まあ、ガンダムファクトリーの中も売店とかカフェがあってですね、本当いろんなところ細かい装飾品が散りばめられてるので、割と長居できちゃいますし、ガンダム部屋、あちらもですね、私みたいに写真撮る人にもいいですし、単純にもう内装がめちゃめちゃ楽しめます。まあ、写真撮る人は忍者レフはまあ必須ですね。 であと、私行った時はですね、フィルムが右と左で違うものが貼られてて、右側の方が綺麗に映りましたね。まあ、そこ注意してみてください。それから双眼鏡あった方が絶対いいです。部屋にはオリジナルのオペラグラスがあるんですけども、倍率が全然足りないので、8倍とか10倍ぐらいのね双眼鏡があるといいと思います。今日宿泊したホテルの URL などは概要欄に貼っておきます。